皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月4日、経験値稼ぎのためにパニガルムに潜っていましたが、霊脈魔法陣を使ってからメドローアを撃ったのに、一撃で壊せません。霊脈魔法陣の効果がメドローアに乗るなら、こんな低いダメージのわけがないのですが、おかしいですね。疑問に思って昨日の動画を見返したところ、メドローアを撃つ瞬間に、思いっきりテンションが上がっていました。 そりゃカンストダメージが出たわけですね。つまりどういうことかと言いますとメドローアに霊脈魔法陣の効果は乗りません昨日の動画で偉そうに言っていたことは全て間違いだったので今すぐ忘れてくださいやはり信用できるのは彩花の陣だけです福引き券と経験値の晴天が美味しいです 普通に10回倒すだけで経験値50万くらいもらえますし、追加で経験値の晴天ももらえるので、やはり毎週10回やるべきですね。でも、今週末はメタル迷宮招体験を大量消費する予定なので、パニガルムに行く目的は福引券やマイタウンメタルになりそうです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。